本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。